さて、夕方のルーティンです。夕方のルーティンじゃねえわ。はい、今から夕方の見回りに行きますけど。はい。みたらしちゃんをなでるところから始まってます。今回、この動画。にゃーん。泣きなさい。 眠え、だね、今日は。ねえ。ねえ、気持ちいいね。今日はまいぼ。ちょっと涼しくなったもんね。うん。猫は暖かい方がいいのかな。 <笑>動画デビューだ。そうかいい。みたらしちゃんのファンがどんどん増えちゃいますね。ですね。私以上のファンはいないんですけどね。みたらしちゃんのファンは。<笑>それでいいよ<笑>ん。なんか推しが人気が出てきたみたいな、そういう複雑な心境。そうよ、そういうもんよ。<笑>悲しいよ。 ダメだぞ、誰これかまわずこいこいついてっちゃう。本当に未然にされちゃう。いなくなったですね。連れて帰れたりして。うーん。野田でしょってって連れて帰っちゃうの。野田じゃありません。うちの亡、まあ、き猫です。な<笑>んなら上のつばが半分かかってます。あというかそう。 うちの従業員の猫になる予定の猫なんです。そうなんですよね。はい、なので皆さん可愛がるのはいいですけど、残念ながらはい。可愛くても持ち帰りはダメですね。風はある。ちょっとあります。夕方のひな。四月、はいえー、何日だ？四月の十二日夕方のひな行きます。 はい、空気は少しひんやりしてます。先ほどまで雨が降っていたようです。あー重いな。うん、くっつかれてるますか。はい。雨降ると門が硬くなる。あ、雨降ると門硬くならない。あ、そう、そうです。すんごい硬かった、今。なんかが変わるか。 たまになんかシリコーみたいなのをぬるくれ556みたいな塗<笑>ああぬ<笑>るとすごくすべりが良くなりますあれココロくんが CM やってるやつでしょあ、そうぴったりだねち<笑>ゃんちゃんに鈴ずさんですさて、はい、じゃあ一周回でまたはい風すごいねねあ、あんなところ取れるかなあ、あなあら ど真ん中に、うん。ちょっとね。<笑>あそこは。ルーズ委員長何もできない。うん、まあ、一周回ったから頑張りましょうか、はいううん。はい。はい、大人はないんだな。 フラッタリングしてる人はうん何なんだ、うん、発情期そう発情中もう卵を産む準備ができてるとかそういう話あ、そうですねあとはお酢を入れる準備ができているなるほどあれ、スプラ君は何歳なの若いよねスプラ君めちゃくちゃ若いですねあのー、まだ一歳どころか 一番若いよね。ああでも大の一歳になりそうなぐらいかな。十ヶ月十一ヶ月になるぐらいです。はい。今日は珍しく卵があまりない。ないうん。こんな感じで数をつけるんですよみんな。ないですね。<笑>あ開かせる。 なんかダチョウは巣も作らず卵ポンポン産むんですねっていうコメントがさっきあったよここにあるのを見つけてしまいましたよいしょ、はい、目がいい僕がこの間おじいちゃんに「ええ<笑>見ないでしょ」って言われたでしょ 朝は寝がっついてくれてるから。こういう優園よ。失礼します。あるの？本当だ。目んないで。本当だ。あった。目ね。汗がだいてなくてラッキーですね。めっちゃ怒られそう。え、はい？そう。あ、すごいな。セミを捕まえるときと同じだ。うんガッてやって<笑>ポケットに入れちゃう。 それから作っちゃう。社長さん。あ、うん、そうね、壁、壁理論。あ、ナイス。よしはい。はい。あ、申し訳ない。ん いや、俺が取ればいい。いえいえ、いいはい。よ し, し。でかい。はい。今のバージョンはあんまり取ったことなかったかもしれない。ないね。うん。たまりこう、屋根じゃないところにんじゃう。そんな。よく見つけられたね。え、でも、なんか、ここの。こ, この鳥さんたちの巣が、なんかそこみたいなんだよね。お巣が座ってるところ。あ、そうなんだ。 たまにあっちにも屋根下にもありますけどはいどうもはいどうもカーカーカカ言わないで、はい、ここが巣らしいですなぜかそう屋根下の方が絶対いいのになんででしょう課長にとってのいい巣の場所が違うみたい日当たりを重視する人たちなのかもあ、課長たちなのか 一人でいいよ<笑>。<笑>この際一人でいいよ。はい、はいえー、です。あ、問題の。なんか、一番長いやつ使えばいけそうだね。緑色。緑色、うん。<笑>はい、問題の、なんであんなとこに産んだんでしょうかの卵。ほぼ違う。ちょうどど真ん中に。ど真ん中だ。 嫌がらせも…嫌がらせだろ、あれ<笑>どこが近いかなまあ、四角だから直線がいけるのが一番あ、君蹴ってくれる人じゃないの<笑>あ、こっからが近そうここなら、届くねあの卵へ<笑>蹴ってきてよね二回ぐらい言うこと聞いてくれたでしょ 今日の君はちょっと顔が一段と汚れてるけど大丈夫かい<笑><笑>セルフいい DGM あ、あ、いいけるね。余余裕余裕。すごいすごご さ,、ね、<笑>さあきましたね。 あとは鍵でいけます。ですね。あ, あね。ごめんね。下がるかな。大丈夫だと思う。こいつらは。よいしょ。あ。なんと。すごいとこにはまってきまた。 <笑>ごめんね申し訳ないダチョウたちごめんねカーカ、言わないでよしはい桃ちゃんが片付づきしてる間に取りましょうねごめんね取るよ浅くになるよ失礼します どうも、ズニズリ<笑>ちょっと、ここの坂がちょっと取りづらいはい、取れましたはい、取れましたね便利ですね、この木の棒ありがとうございますは い, いえ、こちらこそありがとうございますよいしょコニタンがやれよってコメントも必要で怖いですねえ、そんなことはごめんねなんか今日 <笑>こいつやけに覚えてない<笑>。本当だ。え何をしたんですか。覚えてるだけだよね。別に血が滲んでるわけじゃない。じゃない。あとすごいなんか、ね、目だめ赤くなってきましたね。顔といい、足といい。そうね。頭上気だね。でもまだこの人は蹴らないから。さ。うん、蹴らない。ね。 見合わせた仲も最初 は, 最初は仲どうかと思ったけどさ<笑>そうそうそう女の子らが強かったね寄らないでちょうだいってそう<笑>来んなよ<笑>ってね<笑>まあ今ではその子そうね仲いいですし、ね、天気もだんだん、うん、持ちこたえてきたへそう よし。ではブルっとー行ってメスの方行って帰ってこるうしようか。あったー。早<笑>いな。ある。いやこんな感じで毎日毎日ねあの卵をねゲットできるわけなんですよ皆さん。えすごいすごい。決して。見て見て。そうあすごい。えすごい。ね。 <笑>頑張るね、君たち。皆さん。見てください。なんと。やらせじゃないですか。なんということでしょう。<笑>巣の中に卵が二つ。<笑>このメス二羽がそれぞれ一個。ごめんね。違うんだよ。警戒してる。あ、メスが逃げた。違うんだよ。<笑>ね。卵を守るすのがわかるよ。 なんかよく卵守んないんでしょとかさ、卵産んだことも忘れてるんじゃないのみたいなこと言われるけど、絶対にそんなことはないよ。うーん、そうね、あっ、今、今まさに世話をあしないな。見られてると緊張しちゃうんですかね。たまに世話してる。コロコロしてるよね、オスとメスで。だから忘れてるってことは。ない。ないし。お値段が取ろうとしたら、取ろうとしたら、ちゃんとついてきて。ね、即ちばしでこう。返せよみたいなね。レースしてくるよね。<笑>ね、ね、なちょうたち。 いただきますよ、卵、えーね。はい、ごめんね。どうか踏まないでくれ。も踏まれたら、一発で折れちゃうから。このオスはちょっとレッドの毛があります。あ、すごい、ダブルドリー、ちょっと欲張りじゃないな。あ、でも、ちょっと重さに耐えきれないや。<笑>これ、学校ってさ。 そっちに行っちゃいそうねこわ。網にするかな。どうしよう。あ、こっちから。こっちではなくて、そあんちさ、ね、んの方から行きます。踏んだぞ。え、今パキっつった。そんな。あ、ごめん。自転車邪魔だったんです。あ、全然。あ、あ、おそれ動かないで。動かないでー。興奮だって。 ごめんなさいね、本当に。いいよそう、ダチョウは後ずさりはできないのですよ。よいしょ考えました ね, そうだね。あっちに落ちないように。うん、さて。パキっていったけど、大丈夫かな。<笑>うん、こっちかな。こっちっぽかったけどね。 大丈夫かもねさすがはダチョウの卵こ、うん、っちも重きず綺麗ですね切られたぐらいじゃ大丈夫うん。素晴らしい強度爪が当たっただけかなあそうかもねてすごいですねすごいすごいエズラだえ<笑><笑>ダブルですで午前中も 5年中は一個。一個だけ。この頃やっぱりいいね。さすが四月。夏に向けて。毎年なんかそう四月とかが多い。一番。え、そうなんだ。そう。ピークは？なピーク四四五六ぐらいだと思います。だそうですよ皆さん。星によっては三とかね。なるほど。うん。はい皆さん。ダチョウの卵欲しい方はショップまたは。 楽天。そう。今いっぱいありますよ。今たくさんあるんですよ。そう。ぜひあのそうですねあのコロナが終わってマスクも取れますからね。バーベキューやら何やらで使ってみてはあいかがでしょうか。ごめん。いいでしょう。さて。さばこが。 ですねうしまだ夏っぽいから大丈夫、ま、だな。そうだね<笑> 最後はスプラの元に行っ て, て。私あそこポチっとしてくるので、先に行っててください。はーい。はい。え、ともちゃんは。倉庫のね、倉庫のシャッターを閉めてください。はい。 風が降るかもしれないと。と風が強かったのかな。風が強かったみたい。これ今日大掃除したんですよ。そう水洗いしてさ。いろいろ水洗いしたりしたんですよ。 あら、倒れちゃってた。そう。ああ。今日もう雨降らないかな。多分降らない。